螺旋階段カブトムシ廃墟の町イチジクのタルトカブトムシドロロオサエの道カブトムシ特異点ジョットエンジェルアジサイカブトムシ特異点秘密の皇帝 興味を示してくれたか君の方から私の方へ来てくれるのかこれで全ては幕を開けるのかうっうっうっこれで君の世界に共に旅立てるぞ